です。この番組は西アスカのことをより深くデリケートな部分まで皆さんに知ってもらうというとってもデリケートな番組ですおめでとうデリラジー200回ワ<笑>あれちょっと待って全然飾り付けられてなくない、うん、なんで終わし終わしふざけんじゃないよ<笑>私今始まるまで気づかなかったんだけど なんかさ言ってなかったっけ前言ったねお祝いしようみたいなえね忘れてたもしかして忘れそうでしょじゃ今じゃあほら後ろで作業しといて<笑>、えー、だけど9月でえさようならデリラジーわあ<笑>今日はですねなんと皆さん200回スペシャルということで特別企画をやらせていただきたいと思います え先々週ですね番組終了を発表したんですけれどもねなんかさえ ど, どれだっけね手虫 ち, ちょっとそんな飾りつけのやつやらんとさ あ, の<笑> あ, のあれなんだっけ「日さん結婚ですか?」みたいなメールあったやつ終了報告を受けてこれかなあったこれかえっとねなんかねツイッターとかでもね「日さん結婚?」とか「200回で結婚?」 発表するのとか最終回で結婚発表するんじゃないかとかそういうのをねツイッターでちらほら書いてる人もいましたしあとねこれ紹介しますみかん箱の猫さんありがとうございます西アスカさんこんばんはこんばんは突然の終了発表で驚きましたいつかはこういう日が来るとは分かっていてもいざその時が来てしまうと冷静に受け止められませんね西さんが幸せな家庭を築いていけるようこれからも応援しています<笑> 改めめてごご結婚おめでとうございます死ねーよ<笑>悲しいなんか私のガチ勢あたりもねなんかそういうさ「え日産ささもうなんか犬も飼ってさ落ち着いてさなんかデリラジまであの卑猥なタイトルのラジオまで終わっちゃうってことは い, いよいよ落ち着くんじゃないか」みたいな噂がねちょろっと流れたりとかもしたんですけど。 ごめんね全くないんだ、うん、妙にシーンってなるのやめようよ<笑>あやだそうなんですよだからさ別にさデリラジが終わるからって私まで結婚っていうわけはないんですよだから普通に新しいラジオ始まるかもしれないしねそのうちねだからなんか それで全部終わるってわけじゃなくてイコール結婚ってなったらそれはちょっと短絡的すぎやしませんか<笑><笑>なんですよだからね私はまだまだやるよ婚活をね<笑><笑><笑>なのでええー、結婚とかはねおめでとうってまだ言わないでまだ決まってないんだから本当に決まった時にちゃんと言ってお願いします、えー、そしてえー、っとね あそうそうそうあそう今日はね200回のえっと記念会ということで<笑>この何ですかこのゴミ<笑>このゴミ<笑>このあのお祝いの雰囲気とともに200回の<笑>企画をねやっていきたい。 と思いますぜひとも、えー、本編をお楽しみください。ということで西明日香のデリケートゾーン今週も最後までよろしくお願いします。